見えてます。あ、じゃあえっとこのまま始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。えー、コードデータ計算環境などごと公開するサービスコード産の紹介をしたいと思います。えっ、ー、とデータ解析、データサイエンスにおける再現性を関連する、あ再現性に関連した技術っていうのはたくさんありまして。 なんか研究者が何か新しいデータ解析手法だったりデータベースだったり、まあ、論文出したりとかそういうことをやったときにその結果を他のユーザーが再実行確認したり再実行したりするというこの間でまあ再現性が全然取れないというのが問題になっていてそれを解決するための技術がたくさんありまして まあ、例えば各種の言語のパッケージレポジトリが頑張ってるという話もあります。えー、例えば R だと、えー、C ランとかバイオコンダクターが、まあ、裏で、えー、と実行のテストをしていたり、まあ、Python だと PyPyCondaPoj とかバイオコンダとか Judia だと、えーまあ、GitHub の機能を使ってテストをしたりしてますしあのソフトウェアのレポジトリ GitHub、GitLab、BitBucket は、えー、継続的なインテグレーションのツール、Jenkins ンン、Travis、CircleCI、CI GitHubActions みたいな、えー、技術と連携できるようにしていて、えー、そのツールが他の環境でも実際に動くかっていうのを検証することができますし、あと論文も最近はクラウドで書くようになって、OverDeef、CloudLatech、ShareLatech みたいなものものありますで、えー、こういったクラウドに置かれたデータベースとかデータ解析手法とかをユーザーがダウンロードしてきて実行するっていうその中でも、まあ、どういうふうに そ, のそれを渡すかっていう渡し方にもいろいろあって、えーまあまあ、最低限リードミーダーで書いてるっていう人もいますし、えー ドキュメントをしっかり作り込んでるっていう人もいますし、あと計算したその環境、仮想環境をユーザーに渡すっていうことで、アナコンダの設定ファイルを YAML で吐いて、向こうでもコンダで実行してもらうとか、あとドッカーで使ってもらうのにドッカーファイルを書いておくとか、あとまあ、 その環境を自分で作ってもらうんじゃなくて、もうその環境のイメージを渡してしまうということで、ドッカーハブとかシングライティハブとか、バイオコンテナーとかもたくさんありますし、あとノートブックも、まあ、仮想環境とかと関係してくるので、えー、ノートブックを渡すというので、えーとまあユ、ユーザーがそのブラウザー上で実行 できるようにするということで、ね、な Google コラボとか、Binder とか、Azure のノートブックとか。えー、あと、もうちょっと込みュニテきて、いろんなツール、いろんなデータで計算する必要があるってなったときに、まあ、ワークフローで、CWDWL、CWL, WL, SnakeMake, Nextflow, Galaxy なんていうものがあります。今日紹介するオーシ、えー、CodeOcean は、 まあ、こういった話に多分全部関係してくるような話です。コードオーシャンとは何かっていう話なんですが、データ解析の再現性を向上させるために2017年から始動したサービスで、研究者が書いたコードとかデータとか実行環境とかをすべて詰め込んだコンピュートカプセル。 まあ、これちょっとや日本語に訳しづらいんですけど、まあえーと、コンピュテーショナルとか、コンピューティングとかじゃなくてなんか、コンピュートってなんか動詞だと思うんですけど、まあコン、コンピュートカプセルみたいなことを言っていて、一、ま、個、あ、えー、日本語ではカプセルとしますけど、まあまあ、そのカプセルを公開するっていうことをやってます。えー、このカプセルの実態はどっかですね。まあ、なんか模式図がこれで、 いろんな言語で書かれたいろんなツールを一つのカプセルとして閉じ込めて公開するっていうことをやっています。特色としては、えっ、ー、と、その計算環境が、えっ、ー、と、向こう側が用意しているサーバーなんですけど、多分で、なんか GPU とかも使えるみたいで、なのでディープラーニング、 で転送フローを使いたいとか、統治使いたいみたいな人がいた場合に、すごく便利かなっていうのと、あと、マトラボも使えちゃうんですよね。有償版の言語として、まあ、マトラボってよく出てくると思うんですけど、このコードオーシの中ではマトラボは自由に使えるみたいです。で、実際にそのマトラボの各種ツールボックスも揃えているみたいです。 あと、作った、そのユーザーのカプセルに対して DOI が発行されるので、えーまあ、論文の中でこう参照したりとかもできますし、アップデートされた時に、まあ、最後にドット、えー、バージョン2、バージョン3みたいな感じに変わるだけで、まあ、ほとんど変わらない DOI が、えー、アップデートされます。料金としては、 えー、無料版ですと、えー、1ヶ月10時間、ストレージは 20GB までらしいですで。チームとかインスティチューションとか、もうちょっ と,、えー、と優勝版のグレードが高いプランもあるみたいで、まあ、ただそれでもストレージはそんなに増えないですね。計算時間も10時間が20時間に増えると、そのくらい。 なので、なんか、次世代シーケンサーのデータを、えっと、ローデータをそのまま、この、このえっと、歩道車の中にポンと置いて、えっと、普段使いするっていう感じではまだないかなっていう気はしますね。ただ、えっと、そのファストーデータとかから解析した加工済みのデータを、まあ、ここに置いて、なんか、えっと、フロット、 とかまあ、そういうちょっと軽めの解析した結果を公開するっていうことなら、まあ、できそうかなっていう感じです。でえー、いろんな論文の雑誌とこの CodeOcean が連携してまして、えー、と例えば F1000Desearch とかあと b m c b i o i n f o r t i c s とか えっ、ー、と、まあ、他にも、こうやってギガサイエンス、IEEE とか、ケンブリッジユニバーシティウペイスとかのいろんな、えー、と雑誌が最近、この行動者と連携で始めましたみたいなことを言っています。あこのテイラーフランシスっていうのが、この F3000 リサーチのまあ出版元みたいなところですね。えーとまあ、これ以外にもいろんな雑誌があるんですけど。 確かにこのコードオーシャンの話は論文と相性がいいかなと思います。まあ、例えば論文の中でこうフィグをグリグリ動かすとか、そういうインタラクティブな図とかに使えそうだな と, いうのと、あと読者にその解析をその場で試してもらうみたいなこともできると思います。で実際にこのコードオーシャンを取り入れたザ、えー、と論文をいくつか見たんですけど、えっ、ーえー、と、 あですそのカプセルの、えー、リンク先に誘導するだけっていうパターンも結構多かったんですけどこの2つの論文は本当に論文の中にこのカプセルを直で埋め込んでてえっ、ー、と行動者のウィジェットっていう機能らしいですけどなんでこのページにアクセスする と,、えー、とこういう行動者の この編集画面みたいなのが見れて、ここでボタンをポチポチ押すだけで、解析結果をすぐ再現できるっていうのが、すごいところかなと、まあこれ。この仕組みがどの雑誌でもできるのか分かんないんですけど、とりあえず観測した中では、f フサ r z a n VSARCH と s e システムズはこういうことができるようにしていました。 あと、オーバーリーフとの連携っていうのもなんか紹介していて、オーバーリーフのブログの中で、まあ、コードまあ、そんな大したことは言ってないんですけど、コードオーシャンでフィグを作って、えっ、ー、と、パブリッシュして、で、その、えっ、ー、と、えー、ファイルの URL を、このオーバーリーフとこう連携させるっていうことをすると、えっ、ー、と、まあ、 画像の生成の話と論文を書く話が切り分けることができるのでこっちでフィグがアップデートされたこっちの埋め込まれた先でも勝手にアップデートするみたいなことが可能になるっていうことを言っていましたで今日実際にちょっと試す時間がなかったので、まあ、こんな感じだよっていうのを他の人が言ってた記事を参考にしてますけど そのカプセルを開くと、まあ、こういう編集画面になります。で、こういういろんなプログラムが置かれてる、えー、コードパ、えー、コードペイン。なんかペイン、ペインっていうのはなんかこの窓枠っていう意味で、こう、ここの枠がコードペインっていうらしいんですけど、あとデータに関してはデータペインがあって、編集画面のエディターペイン、あと解析結果、 出力が見れるのが、リザーズ・ペインっていうのがあって、アール・スタジオみたいな感じで、一つの画面で関係数情報を全部ぎゅっと押し込めて、えー、見せているような、まあえー、ID っぽいインターフェースみたいです。はい、まとめますと、コードオー c e でコードデータ計算環境をカプセルとして公開することで再現性が向上されると思われます。 ただまあちょっとスペックがちょっとそれほど高くはないので、まあデイリー、デリなデータ解析よりも論文のフィグの公開値に使うとかが今は現実的かなと考えています。で、似たようなことは多分ノートブックとか Google コラボとかバインダーとかでも多分できるんですけど、まあなんかよりその、なんていうんですかね。 人のパソコンの画面をなんか直で覗いてる感じの使用感っていう感じですかね。関連するプロジェクトファイルとか、コードとか、中間ファイルとか、画像とか全部がなんかそのまま環境ごと渡されて見えるみたいな、そういう使用感は、えっ、ー、と、他のツールではあまりないと思うので、そこはすごいかなと思いますね。はい。 以上です。ございます。これどうすか使いそう使いそうすか。あちょっとまだ試してないんで。なるほど。ちょっとスペックが問題ないですね。うん。なるほど。 なんかもうちょっとお金出すから、こう、ストレージも1テラぐらいくれないかなとか、うん、計算時間無制限とかにしてくれないかなとかあるんですけど。なるほど。自分的には、その9枚目のスライドのところでジュピ、この F1000 リサーチの方で、JupyterLab とか RStudio とか Shiny とかターミナルはあるんですけど、デスクトップごとここに、 Linux、デスクトップ環境ごとここに再現できるみたいなのができないかなと思ったけど、それはちょっとまだ無理そうかなっていう感じっすよね、やっぱ。Linux デスクトップ、えっ、ー、と、ターミナルみたいなのが。あ、いや、えっ、ー、と。XFCE とかそういうデスクトップマネージャーごとここに。あー、はい。 それができないと自分がちょっとやりたいことってできないっぽくて、まあうん、頑張ればできなくもないですけどまあでも基本的には Jupyter か RStudio 想定みたいな感じですよねか Shiny かっていう感じですそうですねなるほど技術的にはできそうですけどねなるほど、うん 承知しましまたあと BMC バイオインフォーティクスとも対応してたんですね、知りませんでしたいや、これも対応してるっていうレベルかわかんないんですけど、まあ、対応してるっていうと、もう本当に、その雑誌のその論文にアクセスしたら、こういうなんか直埋め込みができるみたいな。うん 感じですけどなんか、たぶんそこまでいってないんじゃないかなって、うん、なんか使、使ってみてくださいみたいな推奨みたいなぐらいな言い方に感じたんですけど。なるほど、おっしゃってた、リンクだけみたいなケースっぽいなっていう印象 で, ですけど、はい。で、本格的に使えそうなのは、今のところエフセンとセルシステムズだと。 そうですね。わかりました。まあ他にもまだあるかもしれないですけど、見つけたのはこれだけですね。まだ。わかりました。ございます。他の方は特に質問とかないでしょうか。ないっぽいんで、次崎さんどうもありがとうございました。 スライド見えてますか見えてます。見えてます。はい。えっ、ー、と、じゃあ、コ、えードデータ計算環境を丸ごと公開するサービス、コードオーシャの紹介っていうので、えー、前回、えー、コンセプト的な話はしたんですけど、実践編っていうことで実際にちょっと触ってみた話をしたいと思います。あと、バイオパッカソンのステッカーは、 えっと、デザイナーに発注してたのがあるんですけど、今回出来上がって、まあ、こういう感じのデザインになりました。えっと、まあ、二人でこう頑張って箱詰めしていて、こう、奥で先がバイオコンダクターになってて、この青い人は応援してるみたいな構図ですね。はい、なんかこ、これからその、ここでなんか発表した人がいましたら、まあ、このステッカーも全然使っていただいていいので、 まあ、どっかで共有しますあ。なんかリンク送ったことあるかもしれないですけど。シ、は、動、い、者とは何かっていうと、データの解析の再現性を向上させるために2017年から始動したサービスで、研究者が書いたコードであったり、データであったり、その実行環境自体とかもすべて詰め込んだコンピュートカプセル。 コンピューティングとかコンピューターじゃなくて、コンピュートカプセルっていうのがちょっと不思議なんですけど、英語的に。まあ、えっ、ー、と、以降カプセルと言いますが、まあ、そういうカプセルを作って、その中に必要なものを全部入れて、それを公開するっていうので、まあ、この絵のイメージなんですが、まあ、実態として、まあ、背後で使われている技術は、まあ、普通にどっか、 になってくるってことですね。それを GUI でちょっと支援するようにしていたりとかっていう形になっています。でその、えー、カプセルなんですけど、子供者でアカウントを作って、えー、カプセルを自分で編集するってなると、まあ、こういう画面で操作することになります。RStudio とかみたいにその投稿開発環境みたいな画面で、まあ、ここにコードを 関するコードペインあのパ。パネルじゃなくてペイ ン, ペインってなんか窓枠って意味らしいですけど、えー、コードペイン と, あとデータに関するデータペインとリデターペインとあと解析結果のリザルトペインみたいなのが一気に、えー、ここで見れるっていう感じになってますで。それを今回ちょっとだけ触ったので紹介します。えー、もうすでにアカウントは 自分の名前作りましたが、ニューカプセルというボタンを押すと、自分のカプセルを作ることができます。で、えー、自分のカプセルを作ると、こういう画面が出てきます。で、えー、ここに環境に関することがいろいろ書かれていて、すでに行 動, か 行, 動行動者側が準備してある計算環境、環境を ここにいっぱい書いてあって、まあこのでね、例えばこれだと Python がでに入っている環境とか、これだと GPU が使える環境とか、あとマトラボもただで使えますね。で、えー、とそういう環境をすでに作ってあるので、それを使います。今回は、えー、R で自分のパッケージを コードオーシャン上で実行したいので、このアー r っというところを選びました。で、さらに最新版の 4.0 がもうでに使える状態になっていたので、この 4.0 のところをセレクトしました。で、そこをセレクトすると、こういうふうにどのパッケージを事前にインストールしておくかという画面が出てきます。 でここにアップトゲットでいろいろ、えっ、ー、と、事前に入れておくライブラリーが指定できていて、えっ、ー、と、ここではバイオコンダクターのパッケージ、ここではシーランのパッケージ、ここでは GitHub で独自に置いてあるだけのパッケージが指定できます。で、まあ、ここでこういう lib なんとかみたいな Linux のライブラリーが書かれているのは、まあ、何回かやって全然この SC 転送が動かなかったので、 えっ、ー、と、まあ、これが必要なんだなとい う, ふうに、いろいろ手探りで調べてようやく分かったって感じなんですけど。あと、こういったインターフェースで入れられないようなツールっていうのは、ポストインストールスクリプトっていうところで書いて事前にインストールしておきます。はい。で、この操作は終わると Docker ファイルが編集されていることに気がつくんですけど、 要するに、さっきのこのエンバイロメントっていう画面でポチポチをしたことっていうのは、ここの、この Docker ファイルを編集するのを支援したっていうことに相当します。でさっきのボタンポチポチじゃなくて、ここの Docker ファイルを自分で手作業したいっていう人もいると思うので、そういう場合はここをアンロックすれば、えー、自分でできます。 あと、メタデータってところに書くことがあります。これは、このカプセルに関するメタデータを自由に書きます。僕は、えっと、このカプセル名をまずシーテンソデモっていうふうにして、えっと、あと、どういうバイオロジーに関する え、カプセルだっていうこととか、簡単な説明文を書いたり、あと自分の名前を書いたりとか、どのライセンスを宣言するかっていったことをここに書きました。でそうすると、えー、どっかの時と同じように、これメタデータやむるっていう設定ファイルが出力されます。であと、えー、バージョン管理のがん概念もあって、この右側の方に、 えっ、ー、と、さっき作ったばかりのカプセルがこう、二つファイルが編集されたっていうのがこう、別のステージに移動しているのがわかるんですけど、ここで説明を書いて、コミットチェンジっていう風にすると、あの、Git のコミットみたいな感じで、えっ、ー、と、バージョンが、えっ、ー、と、管理できるっていう仕組みになっています。 さらに、サブミットコーパブリケーションというふうに押すと、ボタンを押すと、えっ、ー、と、もう外部で他の人も触れる状態になるみたいです。あと、何か、こう、計算をする上でデータが必要になるんですけど、まあ、計算の途中で、えっ、ー、と、外部から取ってくるっていうコードを書いてもまあいいんですけど、 なんか、その、計算する途中でそういう、なんか自分がコントロールできないものに依存するところがあると、なんか、たまにそのリンク先のデータベースが、なんか、止まってたりとかして、取れなかったりして、こけるとかもあるので、まあ、自前のデータはここに置いた方がいいかもしれないです。で、えー あと、コードについては、lan っていう名前のシルスクリプトをここに作るっていうのが決まりごとになっているみたいです。で、ここにこういうシルスクリプトを置いておくと、この reproducible run っていうボタンを押したときに、これが実行されるっていう。で、まあ、これはなんか決まりごと規約みたいなふうにしているみたいです。 で、えー、僕は自分の SC 転送のデモをここでやりたかったので、えー、R スクリプトにこういった R のスクリプトを実行するというふうに書きました。でその、えー、生成レポート Example.R という R スクリプトなんですけど、s、えー、ンソルを、えー、ロードした後に、これはほぼ s ンソルのデモコードなんですけど、データを読み込んで、 えー、転送分解して、HTML レポートで出力するっていうところまでを書きました。で、最後、これもまあ、多分決まりごととして、みんなに実践してもらいたいなと思うんですけど、リザーツっていうディレクトリーが最初からあるので、解析結果は多分ここに入った方が良くて、なので、HTML レポートも、えー、アウトプットのディレクトリー先はこのリザーツっていうところを指定しました。 で、このボタンを実行すれば、えー、先ほどのシェールスクリプトが実行され、s c t e n が実行されます。で、えー、なんかデフォルトのそのクラウド環境みたいで多分実行するんだと思うんですけど、もう少しこう別のクラウド環境も各種用意しているみたいです。で、ここでその、なんか制限に引っかかってしまって、 You have reached the end of your quarter っていうふうに言われて、1時間以内に計算を終わらせるか、えー、と5ギガまでしかストレージは使えないみたいな制限があって、なんか無料 プ, ロプランだとそういうなんか制限があって、えーとまあ、ちょっとそこあのおかしいなと思ったんですけど、その料金体系みたいなのを なんかページがあるんですけど、そこには、えっ、ー、と10、10、時間20ギガって書いてあったんですけど、まあちょっと話が違う感じはするんですけど、実際にやってみたら1時間5ギガで引っかかりました。ちょっとあの、料金表の方がアップデートされてないのかもしれないです。で、まああと後日ちょっとやり直したんですが、 実行すると、ランニングっていう状態になって、そのログが見えます。で、ビルドログっていうのと、アウトプットっていうのがなんか、ビルド時のログと出力がここに、えっと、外、ま、部出力がここに測れます。で、まあ、結局、バグがあって、解析結果最後まで見れなくか、 ん で, すね、で、いろいろやってるうちに、2回目 の, このクォーター制限に引っかかってしまって、1回引っかかると1ヶ月待たないといけなくなるので、も, もう1ヶ月待つのはちょっとないなと思ったので、ここら辺でやめてしまいました。で、構造産でーデータ計算環境を各制として公開することで再現性が向上されると思われます。 ノードブックでもいいんですけど、まあ、プロジェクトファイルを丸ごと見れるような、なんか本当に人のパソコンの画面を覗いているような使用感が他の技術にはないところですごいかなとは思うんですが、ちょっとクォーター制限があまりにも厳しすぎるので、僕は当初そのお金さえ払っておけば普段のデータ解析も全部ここでやってしまって、なんか論文とか なんかで、その他の人に渡さなければいか い, いけない状況になったら、すぐ、パブリッシュボタンを押せば、えっ、ー、と、済むみたいな世界を想像していたんですけど、実際はちょっとクォーター制限があまりにも厳しすぎるので、現状としては、その、簡単なデモを、こう、数字のデモを公開するとか、あと、こうすれば論文のフィギュアが再現できますかますできますとか、そういう小規模な えっ、ー、と、ものに限られるかなと。まあ、本当に大規模なワークフローをこれで救うとかいう話ではないと思います。あと、行動者側が用意している環境で、必要な共有ライブラリーがない場合が多いんですよね。なんか、向こうが用意している環境はちょっと、まあ、多分、その、軽量化重視みたいな感じにしているのかもしれないですけど、 本当に SC 転送使いたいから SC 転送だけをインストールしても何かのライブラリーがないっていうのを言われて最後までインストールできない場合が多くてそのエラーメッセージを辿っていくみたいな作業が絶対必要なのでちょっとそれはいまいちだなっていうあとかつそのドッカー環境を最初自前で用意して えっ、ー、と、例えばここで、えー、ここだとその、行動者が用意した、この部分ていうの環境を取ってきて、さらに加工を加えてるわけなんですけど、この c ッカー環境なんか自分で用意しておけば、なんかこの行動者上で作業する、 時間を最小限にすることができるので、クォーター制限に引っかからないんじゃないかと思ったんですけど、このフロー m のところを行動者が用意しているドッカーイメージ以外に書き換えると動いてくれないんですよね。な多分んなんか制限を与えているみたいで、それ自前のドッカー環境が使えないっていうのと、かつ作業しているうちにどんどんクォーター制限で、 使えなくなるっていうのがあるので、環境作りの作り込み作業がかなりしづらいっていうのがいまいちですね。あとカプセルを外部に、外部にエクスポートできるらしいので、まだやったことないですけど、なんかさっきのいろんな環境とかデータとかコードとか全部入ったものをローカルマシンにどさって落として、で、ど, どうやるかわかんないですけど、まあそれを、そのカプセル内で 多分、計算資源はローカルマシンで動かすっていうことができるみたいなので、その機能を使って、ちゃんと動作が最後までいくことを確認した後に、コードをちゃん側にデプロイするっていうのが正しい使い方なのかもしれないですけど、まあ、そこら辺のことをこ こ, ここで説明してるんですけど。 ちょっとそこら辺のベ ス, ベストプラクティスがまだよくわからなかったなっていう使い心地でした。はい。以上です。ありがとうございます。すんげえためになりました。あの、ちょっとこのスライド見せてもらいたいっていうのがあるんですけど ?17 枚目見せてもらってもいいでしょうかこれ。 1ヶ月に1時間しか使えないってことなんでしょうか<笑>。そうなってましたね。なるほど。で、はい。はい。多分、えっ、ー、と、僕が、ついざきさんのこのカプセル試したいってなったときは、ログインした状態でないと使えなくて、僕が走らせるのも、その、僕が走らせるのとついざきさんが走らせるののの、この、 コンピュータタイムの消費量っていうのはどこ、個別に管理されててみたいな感じなんですね、やっぱり。そうですね。西、はい、田さんがアカウント作って、僕のこのカプセルを実行した場合、西、はい、田さんのクオーターがどんどん減っていくっていうことですね。はいはいはい、なるほど。で、なんか料金表を見てると、えー 月20ドル払う、25ドル払うみたいなプランもあって、それでも10時間が15時間、20時間に変わるぐらいな感じなんです。ストレージも20から25、30になる全然大して変わらないじゃないですか。ちょっと料金体系がいまいちだなっていうのがあって、も, もっと そのなんならもっとお金を出すから、もっと自由に使わせてくれないかなみたいなのが、はい、あの不安ですね、のでちょっとそこらへん、ここさえな け, なければ、R におけるグーグルコラボみたいなものが、夢、うん、のようなものができるのになっていう感じですけど、ここだけ厳しいですねそうですね。わかりました。 あっていうか、夢のようなって言いつつ、まだその、つづさんが言ってたような環境の構築もちょっと大変そうだっていうのがあるっていう感じなんですね。わかりました。そうですね。はい。でも、あれっすもんね。R には Google コラボみたいなのないっすもんね。いや、別に R を Google コラボで使えばいいんです、ねはい。そこから技でっていうのはあると思うんですけど。うん はい。ああ、まあ、あの、R のカーネルを事前に入れとかないとみたいな、若干何ステップかありますけど、はい。はい、それをクリアすればほぼ Python とか Julia とかと同じように、はい。使えると思いますわ、ねはい、かりました。どうもありがとうございました。はい。よくわかりました。まあでも、また僕はやってみたいですけどね。 パパッとマトラブ使いたいっていうときが嬉しいかもしれあそうですね。マトラブと GPU の存在がでかいですね。はい。だで使えるというのがなかなかないので。はい。ありがとうございました。はい。あ, まあ、特に質問はないですかね。 OK ですね。大丈夫です。